注意ください。 列車は10時44分発各駅停車蒲田行きですこのデーまもなく5番線に各駅停車蒲田行きが参ります危ないですから黄色い線までお下がりください behind the yellow line. つぎの次の電車をご利用ください。 各駅停車大船行きですこの電車は大井町大森蒲田川崎鶴見新小安東神奈川横浜の順に停車します足元水色の乗車口でお待ちください